これはパーマかあっいう本、ん、当だ。<笑>これ<笑> えっとですねうん、結構短めであこの辺あ、この辺短くて、ここも短くていいんですけど、ここよりかはちょっと髪の毛残す感、はいまあ、じじそれぞれ同じぐらい長さを切るっていう感じです、はい後ろも後ろも、後ろもこの辺と今、どうな っ,、ねねはいはいはい、ってですからね、はい だけでいいんでしょう、okay. おかでそうです。カットああれれれでででですすかかかかこここももややるどううっはいいいいいよねフェサー昨日やったから大、ねね、いい<タッ><タッ>大丈丈夫夫<タッ>フェオせ髪だけがとうス<タッ><タッ> これはパーマあってんじゃないでし ょ, ポしょうねこれでし結構伸びがいい、ね T'as peur de quoi? a h o u i Ah o u a、ah、i s、ouais, mais regarde là, tu vois, il s'est bien protégé.、Hein? Regarde comme je suis bien p r o t é g é là, tu vois. Oula!、Oh, Oula! Bon, ok, ok. Ok, c o m m e n il y a e Ah, thank o u Oh, le mec, a s mal, i est c o n T'as mal, t'as mal. a s mal, t m a s mal. T'as mal. T'as mal. t a mal. T'as mal. t s mal. T'as mal. t s mal. a s mal. T'as mal. T'as i a l t a mal. a s mal. T'as mal. s mal. t s mal. t s mal. T'as mal. T'as mal. T'as mal. T'as mal. T'as mal. T'as mal. a s mal. a s mal. s mal. T'as mal. T'as m a T'as mal. T'as mal. T'as m e l T'as a l T'as a l a s m a s m l T'as m s mal. T'as mal. s m a t t a mal. s mal. T'as m a いい う, う, うあるの、なも ど,、えー、どこ行ったんだか。 見見見見学ね、うそうそうそうそうですよね。あのまあ、ののももね、ねののああるから数、ねうんうんねうん、いでうシゃよし、ね ここここのぐらららら、いいいい、いいいいいいいいでででででででですすすすかかかかは大大丈丈夫夫ううれな広上上まとっっそちゃはい。 うん、髪の毛多いからここは早く伸びると思います。 あ、うん、あ, A3? A3 かです、ねあー、そうああの、うんあ それれれででててくくくるるるんしょ<笑>かかすね大大大丈丈<笑><笑><笑>丈夫丈夫夫、はい、うここ回ってたから、ね、はいいよね。後ろもいい Toi, q u e i l o Un c i l o Un i l o e Tu p e l r e Ah, b n c e t i t r peut l r a r o i s e z l a Non, je r o i s e c'est. Après, on v r a s e Ah, mais c'est bon, c'est bon. ちちゃったの使ちゃっったたののありがとういいじゃん。 ありがとうございますちょっと待ってといとこ開け今、鍵拭くからね、うん いいじゃんいやないの